こんにちは、オブローです今日はですね、楽しく生きたい人へ、楽しく生きたいなら〇〇をしましょうっていう話をしていきます。えー、皆さん、どんな生き方してますか楽しいとか思ったりしますか僕はあの昔、楽しくないな、全然面白くないなと思ったこと結構ありました。で、例えばあの、やりたいことを仕事にしようとか、楽しい趣味を見つけましょうとか、素敵な彼氏、彼女を見つけましょうっていうふうに結構いろんなところで言われてますよね。でどうもしっくり来なかったんですよ。 ってていいう話をしていきますで。実際に僕がやってきて今すごく楽しく生きてるんですけども楽しく生きるためにやったことやった具体的なことでおすすめするポイントと今やるべきことっていう話をしていきます、えー、僕のチャンネルではこうした楽しく生きる方法だとかあとは海外と日本を行き来しながらあの場所にとらわれないような働き方をする。 超具体的なフリーランスの仕事についいててままとめていきますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はですねどうやって楽しく生きるのか楽しく生きたい人がやるべきポイントの話をしていきます仕事だとか恋愛だとかお金の話も含めてなんですけども皆さんどんな生活をしてますか正直楽しく生きたいなと思ってくれてる方がこれを見てくださると思うんですけども正直しっくりこないですよね僕が思うには正解はないなと思ってます 何かっていうともう10人といろっていう風に言われてるようにいろんな人いろんな生活スタイルがあるわけですよそういった中で僕が一番おすすめするポイントは何かっていうと YouTube を見漁ることです。これ今僕がやってる生活の楽しみですえ何 YouTube 見ること 私今見てるじゃんっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけども YouTube を僕は一日中見てます YouTube も多分ね視聴時間で言うと10時間ぐらい見てるんじゃないかっていうぐらい見てます元々僕テレビが大好きだったんですよでテレビを片っ端から録画してで全部見るっていう生活をしてたんですけども今テレビ持ってないんですよで今何を見てるかっていうとその時間を YouTube を見てるとで YouTube を見ると何がいいかっていうといろんな人がいるんですよ いろんな面白いことをしている人がいっぱいいて、あ、こんな生活もあるんだとか。例えば、タイニーハウス、ちっちゃい家で生活している人もいれば、バンライフって言って友達もいるんですけども、バンあの大きい車で生活をして家を持ってない人とか、あとはもうね、森をついて森付きだけで生活している人だとか、っていう風にいろんな面白い人がいっぱいいて、その人たちの生活を見ることができるんですよ。これ何がいいかっていうと、自分がやりたいなとか。 自分が興味があるんだって思った人たちが実際にやってるところをリアルが見れるっていうのが YouTube の面白さ で, で特にテレビの場合だとちょっとしたタレントさんだとか有名人の方が出てそういったその作られた面白さがあるんですけどもそれとは逆に YouTube は素人さんが出てるので僕たちとより近い存在の方がの生活を見れるっていうのがすごく面白いポイントになりますで一つ目何が面白いかっていうと勉強になることですこれすごく良くて 興味のないこととかってやっぱり意味のないことを趣味にしたりするともったいないですよね時間が無駄だなとか例えば100均で買ってきたおもちゃに使って100均で買ってきたおもちゃで遊ぶとかっていうふう な, なんか何にも生産性がないような趣味が僕がめちゃくちゃ嫌いで。 なんでせっかく趣味をやるんだったら意味のあることしたいなって思ってるタイプなんで皆さんもそういう風に思ってる方が僕のチャンネル見てくださってると思うんですけれどもやっぱり自分に興味があること時間を使うなら面白いことに使いたいと思ってて勉強を趣味にしたりだとか独学することを趣味にするっていうポイントで YouTube を見るとすごく面白いです例えば最近で言うと僕があのミニマリストチャンネル をよく見てるんですけどもミニマリストの方が生活費の話だったりだとか固定費を下げる話だったりだとかどういう風に月々あの8万円で生活してるかだとかっていう風に紹介してくださったりだとかあとは化粧水をこれ使ったらいいよとかこ の, あのアイテム良かったんに使ってみてくださいっていう風にもうミニマリストの方いろいろと発信してますよねそういった人たちの動画を見てあなるほどなこれだったら僕もできるかもっていう風に、えー、勉強したりだとか で最近で言うと中田敦彦さんの YouTube 大学をよく見てるんですけども YouTube 大学を見てあの自分が本を読む時間がないだとかあとは読みたかった本を解説してくれたりだとかしてるんでそういったチャンネルを見てあこれだったらあの面白いなとかこれこういうふうに書かれてるんだっていうふうに自分の中で勉強に変えていくっていうのを趣味にしてますそういうふうに YouTube を勉強に使うっていうのはすごくおすすめのポイントですで2つ目 2つ目何かっていうと、信頼でできるる人を真似すすことです YouTube 大学だとか、あとはミニマリストのチャンネルを見て、あ、このアイテムいいなと思った時に実際に買ってみるんですよね。買ってみると面白くて、あ、これ自分が合うと思って買ったのに、ちょっと違うなとか思うことってありませんか例えば僕が最近買ったのはカメラのライト。YouTube の撮影用にライトを買ったんですけども、ライト違うなと思って返品したりだとか。 えー、返返品品しようと思っったたけけどどでできなかったんですけどそういう風になんかちょっとね自分で違うなと思った時にそういったことをブログだとか YouTube で発信していくことがすごくポイントになります、えー、僕がよくやってるのが信頼できる人を真似するんですけれども YouTube の動画編集の方法だとかミニマリストの方がアイテム紹介してくれたら実際に買ってそれを買ってレビューして で自分をこう思いましたっていうふうに発信してネタに変えてみるっていうのがすごく<笑> 3つ目のポイントにも重なるんですけれども3つ目のポイント何かっていうとです。ミニマリストの方がミニマリストのアイテムだとか僕のチャンネルでもあの海外生活コスパのいい生活の方法だとかをまとめてるんですけれどもそういった。 海外に行ったりだとかミニマルなアイテムを使ってみて実際に自分がどう感じるのかっていうのを発信しながらやるっていうのがすごく楽しいポイントです例えば Twitter でもいいですし例えばブログでもいいですし例えば YouTube でもいいんですよいろんなところで自分が体験したことを発信していくことによってすごく自分のアウトプットにもなります なので例えば自分で実際に買ってみたこれはいいなとかこれ悪いなっていうふうに思った時にそれを発信してそれをネタにして SNS を更新していくとそれを見てくれた人がフィードバックしてくれるんですよねそれが結構面白かったりするんですよあこんなレビューでも面白いんだとかこんなレビューでも人のための役に立つんだなっていうふうに思ったりだとかするんですよねそういった発信を自分の趣味に変えていく実際 YouTube を見て でその信頼できる人が言ってるものを買ってみて意外に面白いなとかこんな発見もあったよっていうふうにレビューしていくことによってすごく自分の生活リズムが整ってくる。 面白いいいい楽しいなってい う, ふうに思い始めるんですよね自分が信頼している人が紹介してくれてるんで結構いい情報が多いんですよ今世の中っていろんな情報で溢れてますよねどれを信じたらいいのかわかんないとかで実際にテレビで言ってるのアイテムが正しいと限らないっていう時代にユーチューバーの人がおすすめしてくれるアイテム自分が信頼してる YouTuber の方がおすすめしてくれてるアイテムってすごく 自分に合ってああこの人やっぱりいいないいこと言うなとかやっぱりいい商品を説明してくれてるな紹介してくれてるなっていうふうに思って自分もやってみてで自分も使ってみてああ人生で楽しくなってきたとか人生でがより良くなってきたっていうふうに思えることができるんで自分で実際に買ってみて動いてみるっていうのもポイントになりますで僕もあの海外で生活してる方法だとか海外でおすすめの 国だとかっていうふうに紹介してるんですけども結構再現性ないですよね再現性ないというかなかなか真似しにくいいっていうのがあるんですよただ結構僕が見てくださる方行動できる方が多いというかあの知識を求めてる方が多いのでそういった意味でより癖の強い話をしています。 僕のチャンネルでも海外でのコスパ生活だとか海外でどういう風に仕事をしていくのかって話をしてるんですけども実際にやられてみると面白いです僕を見てくださる方は結構いいねとか押してくださる方だとかあとは情報を見てあこれいいなと思ってアイテムを買ってくださる方がいらっしゃると思うんですけどもそういう風にいいと思ってる人を見てやってみるっていうのがポイントになりますで僕がですね最近やってることで言えばあのオンラインサロンっていうのをやり始めました オンラインサロンで何をしてるかっていうと国内でメンバーの人と対談トークイベントしたりだとかあとは海外であのシェアハウスを借りて実際にみんなで行ってで1ヶ月間借りて生活したりだとかっていうのをやってますこういうふうにいろんなところでいろんな人が面白いことをやってるんですよねそういった情報をゲットして一緒にやってみるっていうのもすごく面白いです僕が今挑戦してるのがフィリピンのセブ島でフリーランス留学をしたいなっていうふうに これ何かっていうとフリーランスになりたい人とか興味がある人を集めて外部で勉強会だとか合宿をしていくようなイメージですで土日は外部の人一般の人も募集してイベントをしたりだとかあとはそのシェアハウスなんでエアビーっていう民泊で借りたシェアハウスを8人ぐらいでシェアして生活してっていうのをやろうと思ってます これすごくく面白くて何がいいかっていうとやっぱりフリーランスに興味あるとか海外で生活することに興味あるっていう人が結構いるんですけども。 やっぱり動き出しにくいですよね実際海外一人で行くのも怖いしとかで一人で行って何するのっていう風になるんで僕も結構一人旅してたんですけども正直ね日本人の人と一緒に生活する方が気が楽なんですよねそういった意味でもシェアハウスを使ってシェアをするっていうのは面白い で, すで楽しく行きたいなと思っている人が何をすべきかっていうとこうした自分が見ている YouTube チャンネルでやられている人を模倣して で、で、真似してで、実際会いに行ったりだとか実際その人がやってることに協力したりだとかすることによって自分の人生が結構いい感じに回ってくるんですよね僕も面白いなと思う人はもう全部動画を見てチェックしていいねボタンを押してでコメント残したりするんですよ。そういったことを全部やっていくとすごく自分が何をすべきかっていうのが見えてくるで実際にその人がやってる例えば僕のサロンで行くとフィリピンの フリーランス留学だとか国内でイベントをやったりとかしてるんですけどもそういったイベントを作って一緒に作っていくっていうメンバーを募集したりするんでそういったサロンに入ってみるっていうのをすると面白い人生になってくるんじゃないかなと思ってます僕もですねやっぱ自分らしく行きたいな楽しく行きたいなと思ってていろいろと試行錯誤してまして毎日ねそういったやる気の上がるメールマガだとかも出したりだとかしてるんでよかったらサロンを覗いてみてください 今日はです、ね、楽しく生きたい人はこれをしましょうっていう話をしていきました YouTube を見て自分が面白いなと思う人を追っかけたりだとかコメント残したりいいねボタンを押したりチャンネル登録したりだとかっていう話をしていきましたで実際見た動画で紹介されてるアイテムを買ったりだとか信頼できる人のマネをしたりだとか っていいう風にすす。ると面白い で, すでプラス自分で動いてみて実際アイテムを使ったらそのアイテムをブログでレビューしたりツイッターでレビューしたり動画で紹介したりっていうことをすることによって自分も発信者になりますよと。でプラスオンラインサロンだとかっていう風にもう僕の場合だと結構メンバーを募集して面白いこと一緒にやりましょうっていうタイプなんでそういう人に絡んでいって面白いことを一緒にやっていくっていうのが 結構楽しいい人生になななるんじゃないかなと思ってます。やっぱりポジティブな人にはポジティブな人が周りについてるんでネガティブな人だとちょっとネガティブな思考が強くなったりするんでそういったポジティブな人の周りに行って明るく楽しく生活するのがいいんじゃないかなっていう話をしていきました今日の動画いかがだったでしょうかいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますまたツイッターもやってますよかったらツイッターのフォローもよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ